今日は童話と企業の話をまたしようかと思ったんだけど、こんなものがね、届いてきたんです、の緑の封筒。 え、裏にはね、ブラック解放同盟全国連合会って書いてあります。このチャンネルの視聴者の方、大体知ってるかもしれないけど、念のため説明しますね。あの、新規参加の方のために。ブラック解放同盟全国連合会っていうのはですね、えー、東大阪市の荒本にあったね、解放同盟の支部が分裂してできた組織です。だから、これ名前ね、ブラック解放同盟に似てるけど、ブラック解放同盟とは別団体。でね、審査翼系というか、まあ、中核派と連携する団体。 団体だったんですねただもう先鋭化しすぎて中核派からもあの延期られてもう今完全に国王の組織になってるっていうのがこのね部落解放同盟全国連合会略称全国連っていう組織ですでそこにね僕六年ぐらい前からまあ全国部落調査の件でね栽培になった頃からずっと粘着されてもうあの年に何回かぐらいのペースで公開質問状っていうのがねまあこういう形でおくらいできてるんですよこれこれも今回も公開質問状なんだけどもまあ最初はね、えー、全国部落組織 調査公開した宮部は差別者だ急断してやるみたいな話だったのにだんだんと論点が逸れて宮部は部落出身じゃないっていう話になってるんですね、えー、これです宮部は自分を部落民だという大嘘つきであることが明白になったって書いてあるんですよね で、えー、っと、多くのし、労働者市民に差別を受けて、ブラック出身、差別を受けているブラック出身者が主張していることは、ブラック民同士の意見の対立を思わせることを狙っている。思わせるも何もね、それは事実なんだから。で、それ、まあ、僕は根拠として言ってるのが、その、解放同盟だとか、あの、裁判所っていうのが、 その、住所地や本籍地が、その、部落の地名だったら、被差別部落出身者だと。まあまあ、同和関係者同和地区出身者だっていうふうに、まあそういうふうにね、主張してるというか、まあ認めてるわけです。今の時点では裁判所も。だったら僕もね、あの間違いなく、その、同和地区、部落に本籍地置いてるんだから、まあ、しまいなく僕、部落民ですよ。うん。だから僕は事実を言ってるだけであって、事実を言ってるだけであって、嘘つじゃないですよ。うん。僕が言ってること嘘だって言うんだったら、それは裁判所と とかね解放同盟が嘘ついてるんじゃないですか解放同盟なんか公正証書まで出してね、あの、住所、本籍地、あるいは親戚のね、住所とか本籍が部落にあったら部落出身者だって言ってるんだから、文句があれば解放同盟とかで、ね、裁判所に行ったらどうかなと思うんですよね。それで、まあ、これね、あの、この文章、あの、まずは載せときますよ。あの、 自転車のサイトにね。あとツイッターにも載せるんであの、ツイッターもぜひフォローしていただければと思うんだけども、まあ、全国連が何を言いたいかっていうと、まあ、宮部が嘘をついていると、えー。そのことについて、なんかね、勝利宣言みたいな感じですよね。もう、あの宮部が嘘ついていれから明白になったって。だけど、こんな文章でこんなん出されたってどうってことないんで、えー、全国連さんね、訴訟参加したらいいと思うんですよ。今からでも遅くないんで、裁判所に提訴するなり、今の訴訟に参加するなりして、一応、利害関 肯定者って言えるんじゃないですか？あ、原本の支部なんだから、一応全国部落調査。荒本に載ってるんでね、えー、それであの裁判官とか解放同盟のねに対してまあそういう感じで主張したらいいんじゃないですか。ここに書いてあるのと同じことを宮部は部落民じゃないって言って、ぜひあの僕はやっていただきたいと思いますよ。それで。 で、こうやってね、あの全国連があの論点揃いするから、僕もあの全国連がやってることについて僕は疑問を呈したんです。あの、ちょっとここにね、あの画像を出しておくけど、これですよ。この件、この件。あの、全国連っていうのがですね、ずーっとね、あの、東大阪市の荒本会館という、これ市の施設ですよ。市の施設を不法占拠してて、で、それでね、あの、退去するってなって、まあ、退去って言ってももう、 もう施設がボロっちくなっていられなくなったんだけどもその退去の時の解決金としてね約 3,000 万円を東大阪市からもらってるんですよこれ税金ですよ元は。でとんでもない話なんですよこれ不法占拠した上にさらにね盗っ人に追い銭みたいな形で 3,000 万円出すってとんでもない話なんだけどもこれ全く報道されてないですからね。 報道されてないんです。平成31年にこのことあったのに、すごいタブーですよ。まあ、童話だから多分これ全然、あのー、地元ね、メディアとか全然報道しないんですね。うちぐらいですよ、書いたのはこのことについて。じゃあその3000万円ね、税金から受け取った3000万円、じゃあ何に使ったんだってね、あの、全国連にね、これ、質問したんだけども、あの、論点ずらしをしたいという魂胆が見え見えである。私たちはこのような見えすぎた挑発に乗るものではないって言ってね、まあ、 まあね、案にね、その3000万円、後ろぐらい使い方っていうか、まあね、言いたくないのかな、使い方について。で、野崎支部、原本支部と野崎支部で不当な利権行為をしてるようにね、えー、書き方をしてるって言ってるんだけども、あの野崎支部のことこれ否定してないですよね、全国連さん。あのー、前のね、動画見ていただいたらいいんで、いいと思うんですけども、まあこのチャンネル検索したら出てくると思うんだけども、あのー、 大東市の野崎のね、あの全国連の支部長がですね、なんかあの、童話対策のあの、住宅、こういう地にね、なんか勝手に線引っ張って、そこに車止めさせて、なんか駐車料金取ってる、取ってるわけですよ。そんな人の土地っていうか、その、市の土地でね、あその、あの、市の土地で勝手に線引っ張って、その、なんか駐車場にするっていうのは、まあおかしいでしょって言って勝手にね、自分の土地でもないのにっていう話をしたんだけども、まあ、 まあ、否定しないんんですよね全国連さん結局、否定しないんだから、まあそういう団体なんですよね。で、最後になんかね、なんか全然わかんないんだけども、なんか茨、茨城茨城えー、っと、 土浦市のなんか小学校児童クラブの支援員がなんか差別事件を起こした。ブラック出身だからね、うんこも漏らすよねとか、なんかそういう発言をなんか、あの、した人がいるみたいな話をしてるんだけど、<笑>茨城の話なんても関係ないから、いや、こういうのこそ論点ずらしって言うんじゃないですか。僕も、そんな、 ねえ、英子ちゃんとか〇〇とか言って、そんなって不治にされてもね、あの、何のことやらわかんないんだから、もう実名出してね、もう、その、何があったかってこと細かな資料出したらいいんじゃないですか、こ, こに。こんな〇〇があって、こういうふうにしました。それで、どうでした。で、あの、それでねえ、宮部はこれも解放運動のせいだというのか、私たちが部落に住むと差別されるなどという根拠ない風評批判を広めているのかというのが、回答を求めるって言うけど、 いや、知らんがなとしか思えない。回答求められたって、その茨城のことなんか僕には何の関係もないし、大体いい、で、元は全国部落調査のことをね、聞こうとしたんじゃないですか、全国連さん。なんか、なんか、宮部が論点ずらしをしてるって言ってる割には、全、どんどん関係ない方向にね。 話が言ってるんで、いや、これなんだかなと思います。ということでね、そのブラック関係の団体、かあの、解放同盟以外にもあって、で、しかもこういうなんか変なお手紙をね、しつこくしつこく送ってくる。だから、この、まあ、ブラック関係にね、関わると、やっぱもうめんどくさいからって言ってね、その政治家とか企業とか嫌になるっていうのはやっぱこういうこともあるんです。あの、解放同盟だけじゃないんです。こういうおかしなことをする団体っていうのが、まあ、他にもいっぱいあるわけです。まあ他、あの、またね、解放同盟とは別の団 簡単の話っていうのをまた近々取り上げようと思いますんで、まあぜひこのチャンネルね登録してあの見ていただければと思います。ということで今日はねこんなのが来ましたっていうお話でした。